一行ずつタイプ。マンジャロでは標準で G スワップが搭載しています。H トップで確認できます。4ギガバイトモデルなのにメモリー量おかしいでしょう。